さんです。はい、始まりました。えー、タッサンの youtube ですね。皆さん、これはいかがお過ごしでしょうかえー。今日はですね。なんだろう？これまるであの私のね。親友のリッグの動画のようですね。彼との違いは車載動画だけど、このスタビライザー的なのがついてないからすごいぶらぶらと揺れてると い, というところですね。はい。 今日の昼間ですね楽天モバイルがアップデートしましたねプランをですね楽天アンリミット65から6ですねはい、まあ、あの5から6になってじゃあどうしたんだとこの間は5 g だったから5なんじゃないのっていうのに対してじゃあこれどうなんだっていうのはあのなかなか いろんな方々含めてですねご提案できるいいプランになったのかなと思う次第ですねどんなプランになったんでしょうか皆さんご存知ですかあの楽天モバイルですよ楽天モバイルですねはい今までですね楽天モバイル、えー、昨年の3月から m v o m n o かはい MVNO といってですねあの大手キャリアから回線を借りていた楽天モバイルは自社で回線基地局などを用意して、NNO、MNO としてですね、えー、大手キャリアと同じような形で、えー、サービスを始めたわけでですねその楽天モバイル月々無制限楽天リンクと呼ばれるまあいわゆる LINE などを想像していただければいいんですけれどもアプリケーションを入れて話し放題、ね、最近だとこう UQ モバイルであったり Y モバイル、ね、あとはまあポポなんかもそうですけれども、ね、あの5分間とか。 7分間、10分間はそれぞれいくらですよっていうオプションではなく楽天モバイルであれば月々2980円でデータ使い放題そして通話し放題、まあ、あのかっこあのパートナー入り、提供エリアに関しましては、えー、5GB までという条件はあったんですけどもそんな楽天モバイル、今回どんなプランを新しく発表したんでしょうねある意味あの、ガジェット好きにとっては懐かしいようなプランから始まりましたね。 まずですね1ギガまでは、えー、基本料金が0円です懐かしいですね皆さんご存知ですか、えー、今でいうところニューロンに当たるのかなニューロンモバイルに当たるのかなどうじゃソニーモバイルだったような気がしますけども、はい、がゼロシムなんていうのをねあの一番最初は雑誌の付録から始まりあのその後あの一般的な形でこうやりましたけどもゼロシムですね あんな感じで1ギガまでであれば基本料金0円でえしかもえ通話もできるというようなものを持ちますというところですねで続いてがえっと今何もこう資料を見らずに言っているので間違ってたらごめんなさいですね次がですね3ギガぐらいまでだったかなでえ月々980円っていうプラン そして続いてがですね、ここは あ, のある意味あの狙ってきましたね、今流行りの20ギガまでであれば1980円でっていうプラン、そしてえ今まで通りですね、データ無制限、2980円というプランを三木谷さんも何度も強調されてましたが、ワンプランで実施した、これが楽天アンリミット6です。つまり ね、あのソフトバンクさん の, あのメリハリプランの、えー、勝手に割引的なものがありますけれども、ね、あのそれぞれこう段階性で最終的には上限があるライトユーザーにとっては、まあ、家で w i f i なんかつなぐからこの980円のゾーンですよとかまあ仕方ないなまああっても20ギガで収まるでしょう1980円のゾーンですよねえ あかたや IoT で使えるまあ使えるか使うとは使えるんですけどもで あ, のであったりこう基本的にこのネットワークにつながない使い方をされるような方であるならばなんと月々0円でまあいっても1ギガバイトまでならば電話番号を持ってちゃうんですね。 凄まじい時代ですね家電が0円で持ってたなんていう時代になっちゃうわけですね昔なんかは電話の加入券を買ってですね、えー、家電を引いてるなんていう時代もあったんですけど番号を持つことに対してお金を問いませんという素晴らしい時代になりましたさあそんな楽天モバイル、まあ、今回出した1980円先日ですかねあのーマイネオさん 関西の電力会社さんからこう独立した感じの MVNO の企業さんが20ギガで1980円というプランを出しておりましたけどもちょうどいい感じに足並みが揃いましたねこれは完全に MVNO としてはもう泣きっ面に恥じいな状態ですね大手3キャリアの廉価版低料金 なんて歌ったっ<笑>た、はい、1週間もしない間にねあの楽天モバイルから「我わが社であれば、ね、20ギガまでだったら1980円ですよ、ね、それよりも使ってるギガ数少なければもっと安く使えますよ」まあもしあのもうちょっと使えそうですね それに対して1ギガ500円とかそれってお金を払うわけじゃないんですねその後はプラス1000円2980円になりますがデータ使い放題なんですよだからそういったプランが今回出たんですね、まあ、まだまだ、あのー、楽天モバイルエリアはあーのー全国こう広々とはありません、あのー、難しい状態ですね あの繋がるところは繋がるし繋がらないところは繋がらないなんていうところですけれどもねだからこそこう冒頭にこうお伝えしたような家電なんていうね、まあ、今時はあんまないわけなんですけどそんな使い方するのは、ね、あの家の固定回線固定電話兼固定回線としてもしこうバリバリのアンテナが立つようなエリアであれば楽天モバイルいかがでしょうかいう使い方ができちゃう。 なんていう世の中ですねさあ冒頭ねカンナラからスタートして今こちらね皆さんあなたがこの辺りのねあそこだななっていう分かる方いらっしゃいますかねはい<笑>ねえまあ所々こうやってねこう目印になりそうな建物ありますからねあれなんですけど走りながらの車載動画兼、えー、今日楽天モバイルについて お伝えしましまた私の周りでもそこそこ楽天モバイル使ってる方々は多くなってきますねまあその反面今回ね先陣切って、えー、ドコモさんから発表されたアハモであったり AU さんがあれは確かシンガポールかマレーシアあたりかなの企業さんと共にあの KDDI ライフスタイリングとかなんかそんな感じの あの企業さんを立ち上げてもともと導入しようとしてたポボであったり、えー、LINE モバイルをもう完全に子会社化した上で今回、えー、本当にもうソフトバンクさんのオリジナル回線品質でお届けするというふうに今お伝えされている、えー、ソフトバンクオンライン、まあ、これは仮称らしいですねあのアハモやポボに関してはもうすでに、えー、正式名称だそうですけども このソフトバンクオンラインに関しましてはまだ正式ではないというふうに貼られてますね最初的にはどういうプランになってくるのかこの辺りはまあ20ギガ通話、えー、5分間し放題とする場合は2980円で行われるんですまあたくさんのおすすめな使い方をするとするならばそうだな 地方とかあのどうしてもこうなんだろうなエリアが心配がある方というのはその、えー、3社から出ているレ、まあ、廉価版低料金プランを移行されるというのを一つおすすめしますね、まあ、プラスあの機種にもよりますけどもあの DSDS や DSDL DSDL まで来るとあのボルテ両方ともスタンバイな状態ですけれどもであったりもしくはあの3社とも eSIM といってですねエンベレット SIM あのその端末の中にある SIM に対しての契約っていうのを OK としてますので、まあ、そういった端末を持っている方はぜひこの0円で持てる楽天モバイルも 改めて持つつといいううのはは一つ手ではないでなしょうか、えー、今回、あのー、楽天 の, その SPU、えー、っとスーパーポイントアップデートプログラム違うな何だったっけかな、まあ、あの簡単に言うと、あのー、楽天経済圏の中 で, です、ねあのー、ポイント1倍ですよ、ねあのー、楽天市場で、えー、使う場合はポイントが 1, 番1倍プラスで貯まりますよっていうのが まあ、あ, のあるんですけどもそちらがですね、まあ、使い方によっては0円で、えー、プラス1ポイント貯まると、えー、楽天カードの、えー、楽天ゴールドカードさんゴールドカードに関してですね今回、えー、4月から優遇がなくなるっていうのもあったりはするのでまだ、えー、楽天経済圏だけれども、えー、楽天モバイル二の足踏んでた方という方もしいらっしゃったら、まあ、そういった使い方するっていうのも一つあるのかなと。 次第です、まあ、こうやってこう ペ, ラペラペラペラペラ喋っててね長い動画になっちゃうので、まあ、今回初めてたスさんが、えー、YouTube に動画を上げてみました、えー、その題材はたスさんがデ、えー、クソン君に対しておすすめしたこの楽天モバイルからスタートというところでたスさんのガジェットやさまざまな、ね、あのあの日々の なんだろうなこう Vlog なのかそれともあのー、もっと良くなるよっていう情報を発信していくのかまだ YouTube としてどういう方向性かっていうのは定まっていませんが、まあ、何かしら上げていきますので、えー、どうぞこれからもご成長のほどお願いいたしますそれでは皆さんおやすみなさい See you!Goodnight!